ヒムロックですやってまいりました監督があなた目指せ満州企画第2回ウーましたねこの企画はですねズムの素人であるこのヒムロックに皆さんが、えー、コメント欄でいろんな指示アドバイス指南をしていただいてそれを採用してそして満州を目指すゲットできた暁にはコメントを採用した方に豪華プレゼントとまあ、豪華かどうかわかんないですけど、まあ、そんな感じでやっていますんで ぜひ皆さんコメント欄にですね、えー、どしどしご指南アドバイスお願いいたしますというわけで、えー、今日やってまいりましたこの住みのいや快晴ですねー今日の予算は、えー、1万円これをどれだけ増やせるか、えー、頑張っていきたいと思いますで前回ご指南いただいたのが八大将軍新之助さんという方がいらっしゃいましてコメント欄で、えー、スタート展示の写真 あれ船が伸びてるのがいいスタートをしているということでしたので、まあ、そちらの方を採用してでもう1点はカズヤ56463かあのそういうお名前だったと思うんですけどもその方が、えー、素人の飼い方っていうのは2手負ける船を選んであとの4手を3連複で買えという形を教えていただいたんで今日はその飼い方でやっていこうと思います。はい、というわけで 中に入って第2レースからになりますけれども、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。オッスす よ, よろしくお願いします。なんとか。 締め切り時間に間に合ったんですけども今回は346これしかもう買えなかったんで時間なくて、えー、今レースが始まりました。 円パス買いました次はゲットしますよ刀ね。 1回ぐらいは、えー、ねえ3126いいよ 当たらん136やって13まで当ってんのに俺も最低ったいなちょっとあの現場やったら展示見にくいんでこっちで見てからちょっと決めていきましょう3レース絶対当てるマジで300円ずついくわよっしゃよしゃこれでまた。自動 買いました三連単123と三連服123です、これね、ちょっとあのさっきから思ってたんですけど、オッズとかね、見たら、その千南歩とかかけても、戻し悪すぎて、ずりなんで、この買い方でちょっといきますわ、オス、はい、3レース始まりました、もうこのレースは絶対に外せない。 頼むよ123来たいいよいいよ行っちゃってそのまま。 いませんわ連連とちょっとこれで試したいと思います。 回いやもうね12回連続負けですよこれ負けたらヤバいでしょ、はい、ありがとうございました消費券をお受け取りください 取りますいやもう勝率いいのとモーターの勝率いいのとここで A1 選手ってのとあと抑えて2連覆です大丈夫かないやもう今日ねこれど本命のレースらしいんですよ素人には分かんないですけどこれは取っていきたいですよね 当たりましたね2 13戦目にしてようやくですよスロットででも13回戦って1勝ってないからちょっと協定難しいですねまあ何はともあれ勝ったんでとりあえずこれ払い戻し行ってきます押すよ払い戻しこっちかれこれか まだ全然負けてますね。 マカ3、4、4、6、2連単、2、6、2連複頑張ります。ファイナルラウンド Thank you. あ<笑>あ39歳人生積んでるあ<笑>あ<笑><笑><笑><笑><笑>こんなご本尊まで持ってきてるのに真っ健あんじゃしわたべが多目的トイレで振り<笑> 3秒で。 でありがとうございました